うん、うん、これ結構決めポーズとしてはいい感じだと思ったんですけどビジュアルレッスンではやめといた方が良かったですね、うん、ああ、うん、だってほらアイドルのレッスンですよ緊張するじゃないですか がんばりますナナには体を張るくらいしかないですからねプロデューサーさんも一緒だしいざって時はねねプロデューサーさんナナはどんなチャレンジでも負けません落ちるようなふわふわした感覚だんだん癖になってきました静かでひっそりしてて。 とても森保好みの場所ですね。これは、コンペイ島の木です。で、こっちのは、サブレの小鳥たち。ウサミンパワーで、メルヘンチェンジ今日の7は宇宙をかける超宇宙アイドル、スペースウサミンですよ 変な声出してないで机の下から。